Hmm. <laughs> 森岡三皿踊りの皆様でした大きな拍手をお送りくださいありがとうございました次回の演武は17時10分よりこちらアリーナ特設ステージお祭り広場にて 担当祭りを行います。この後も引き続きふるさと祭り東京。